業種者としておなじみカローラ、グランツーリスモにおける、ビッツデミオフィット的存在、ステーションワゴンのフィールダーですな、定番。プラスチック内装に布シート、安く買える外さない選択肢、操作系統も昔ながらで、安定感あるハンドサイドブレーキです。メーター内部のメッキ調のリングが、結構かっこいいんだよね。独特すぎる禁煙表示で草。安心と信頼の、ノットオート手回しエアコン。 スタタートははありません鍵は手回しするタイプですプラスチックまみれな内装ではあるけど、これこそが車の最小単位かつ、昔からのスタンダードって感じ。高級感はないんだが、乗り物としての安定感と信頼性がある。新車価格に照らし合わせる10株80点主義プラスアルファだな。 というわけで時間にも余裕がないので、とっとと発信していきます。私はマニュアルで免許を取ったのですが、その時の教習者が、この顔のカローラでした。個人的に、100万円台で新車が売ってる自動車全般は、走りにも荒さが出るイメージがあります。だけど、 低価格低品質かつ、業種者なイメージは、意外な形で覆されることとなります。このわずかな区間で、マンホールのような段差を何個か超えるんだけど、もう驚きましたね。なんというか、ショックアブソーバーがちゃんと作ってあるんだ。小さい段差は、しっかり動いてくれるのを感じる。サスペンションの動作を感じず、ただ跳ねるだけ。そういう足の動きをする車も多い価格帯だけに、驚いたよな。このカローラがそうなのか、このグレードがそうなのか、 全体的な印象として、業種車ベースな安い車ではなくて、乗用車として付き合っていけるよう、細部の衣装にもできる範囲でこだわって仕上げられているなと感じました。まずね、プラスチックな内装部品は価格ゆえ仕方ないけど、メーターの動作がかっこいいのよ。あと、はっきりとは取らなかったけど、内装各部のさりげない加速。 車内空間の質感をワンランク高くしてくれているちょっと座っただけでもただ安く移動できればいいやそんな雑な作られ方はされていないなと思わされますコストが限られているからこそ安い中に、人間らしさというかトヨタのこだわりが見え隠れするそこが面白い点だな何か特別な要素があるわけじゃないんだが今深夜の1時か この後豊田市に行って b g 4 x に乗るんですよね。ここ1週間ほど車の試乗動画しか出してないし、何より私が人生の目的を失いかけています。実はこの撮影場所、名古屋市東部の天白区エリア、私が生まれ育った地の近くです。人生で一番最初に運転した車で人生を始めた地を走るという時間だ。 だだからなんだよという話ではあるがそれにしても、ショックがよく作られてて驚きますよ。硬いでもなく、跳ねるでもなく。この乗り心地は移動手段ではなく、しっかりとした乗用車なんだ。まあ約 1.1 トンの車重ゆえ、別に乗り心地いいって言えるかはわからないけどな、イメージよりいいぞ。上り坂については、加速しようと思うとトルク不足になります。ゆったり流す分には、特に不満はないかな。全体的に言えるのが、乗用車としての最低単位 という感覚ですね上りで加速していくにはパワー不足なエンジンだけど失速するってほどじゃないエンジンだってわめきはしないシエンタとかわめくだけで全然加速しないスカスカトルクなエコゼンフリエンジンだったからな経済的なのはいいんだけど加速が絶望的に遅すぎると運転してても悲惨ですからねその分踏んで分回せばいいんだがちょっと狭い道に入るけどまあ言うことないですよコンパクトカーだもんねフルモデルチェンジをした後も 5ナンバーサイズにに収まっててててるることををを理由に目くくししアクシオの名を足して売ららられ続けているくらいだからな前後に 4400mm、左右 2695mm、最小旋回半径は 4.9m、何の不満もなく乗れるジャストサイズ。トールワゴンみたいに背が高すぎるわけではないから、段差を超えた時も、重心高からか、左右方向に揺さぶられたりはしない。ハンドリングもいい感じです。ダイレクト感があるとはさすが言えないけど、ステア操作に対しての、 追従のバランスが取れてる今メーター内でアイドリングストップ利用可能マークが点灯しましたねその隣にあるのはエコマークでエコな運転をしている時このエコマークは光り続けますちゃんとしたインフォディスプレイがついている車種はエコアクセルガイドだったかそういうものがつくんだがな R35 みたいな配置の情報ウィンドウはトリップメーターと明るさ調整のみかなさてこの先の区間が ちょっとだけ山道っぽくなってるんですよね。路面のうねりや段差も激しめなので、そこでテストとしましょう。私がこの動画を作るときに、強く意識すること2つ。ステアフィールと、足の動き。ステアフィールについては、ハンドルも軽いし、ロールも強くは抑え込んでくれない。でも、ハンドル操作に対する、ロール量というか旋回とのつながりは、不思議といいんだ。別に動きにダイレクト感があるわけじゃない。ロールがスパッと収まるわけでもない。でも、 かすかというわけでもなく、変にクイックというわけでもない、自然なるだるさがほどよい。そんな味付けです。スポーツ感はないけど、一体感がかすかにあるような、不思議な感覚です。でも、こういうハンドリングの一体感は、近年のトヨタ車の、いいところが出ているね。大衆車セグメントの実用車だから、あんまり期待してなかったけど、裏切られました。 再始動からの発進ラグは違和感を感じないレベルに収まります。交差点を左折する時のザ・車を運転している間、引き返してきました。ヒルクライムにおいてはさすがにトルク不足を感じてしまいます。平地を走ってた時と同等のペースでゆったり行くだけならそんなに辛い感じはしないんだ。支援タの時は明らさまに大きくなっていたが、カローラはまだ静かだな。今の直線区間、 トルク不足を感じながら踏みましたんですが、2000回転もいってませんでしたね。元の車重も軽いので、比較的スイスイ走ることができます。さすが名古屋、この数十秒だけで、アルファードが5台くらいいるぞ。岐阜にいるときはあんまり見かけなかったからな、名古屋に来たって感じだな。なお関東のアルファードの方は、ドキュン率がかなり高いですが、名古屋の方は基本的に、ただいるだけですね。たまにというか、 投稿主でも年1レベルでの遭遇だが、ワインレッドのアルファードいるよな。あれ美しいですよね。全然見かけないし、多分リセールも低いけど、アルファードだからな、もう資産だよな。資産として買ってる人が、個人ユーザーにいるのかしらんがここで私、エアコン操作ダイヤルの、作りの安さが気になる。こんなの可能な限り安く抑えたい人用に、メーカー内で共用して作ってるんだろう。安いのは選ぶ人の予算だから気にすんな。 さてもう返却に行こうと思うのでこの対向車右直殺しの302号線で前回テストと参りましょうちょい北にある赤信号直進左矢印は100キロで突っ込んできた対向車にぶつけられて死んだ右折者の呪いだ してくれまこういうどころか白点線追い越しもやろうと思えばできそう軽くてコンパクトな車なので高速域での安定性は懸念事項ですがこのペースで走ってても普通でしたね数秒で何がわかるんだって話ですがただこの c v t なんというかわずかにパワーをロろしてないか気のせいかまあまあ覆面にギリギリつかまるかも程度のスピードなら 普通に走れるであろうことは言っておきますただ長距離走行をするつもりなら最低でもクルコンは必須だぜ できれば全車追従式がいい。あと個人的にはステアリングは絶対本側がいいですよ内装にケチケチ言うなら目に見えるところで妥協がない世代の新しいメルセデスが安定するなまあでも R35 やスープラメルセデス級と比べて新車価格が約100万円台というのは最低限に位きしますがなんというか値段の割に変わらないっすね私は先ほどそして多分サムネでも このカローラは乗用車の最低単位だと言いましたが、別にこれで十分やん。逆に聞きたいんだけどさ、これ以上に何が必要なんですか必須と必要。欲しいと十分。そういうバランスを示してくれる一台でした。もうワンランク下に鈴木車のアルトがいるからな。 なんとも言えないがな。まあ世界のカローラですからね。自動車学校の頃の記憶は何も蘇りませんでしたが、私はもうスポーツカーだけ好きとかいうものではなくて、陳謝好きとしての沼に落ちております。なんというか、1億円くらい稼げたら、適当な広い倉庫みたいなのかって、車屋をやってみたいですわ。場所は、東京に近くて道も楽しい。甲府と諏訪湖の間あたりがいいかも。さてさて、絶妙に邪魔になるところで、 タクシーが待機してらっしゃるので、地獄の車庫入れタイムです。車庫入れっつっても言うことないぞ。例に習ってコンパクトカーだからな。ただまあ、段差が思っていたよりきつくて、ちょっと苦労しましたね。私はこのカローラ、いい車だなと思いましたよ。 見ての通りのプラスチック内装だけど、ただ安いだけじゃない、そういう作り込みを感じたから。入ったはいいけど、横に思いっきりずれたから。初見の車と初見の車庫だから、極端にがばりやすくなるんですよねー。重列駐車の教習を思い出しますわ。卒検はただの注射だったから、教習以来、一度も重列やったことねー。というわけで、次の動画はラブフォーです。 意外なほど高級かつ高精度な組み付けが光る、走りもしっかりした車です。お楽しみに、そして私のモチベよなんとかなれ。ご視聴ありがとうございました。おまけ、パーキングソナー付きです。